この旅動画にぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。だって現在地なんですけれども、鳥取県の倉吉駅前になります。僕にとってはホームタウンの駅にあたるわけなんですが、かなり前に改装工事がありまして、その関係で僕の子供の頃のイメージとは大幅に異なる外観になっています。それで今回はどんな旅をするのかということなんですけれども、僕の故郷を鳥取県のローカル線でちょっとした日帰り旅行をしたいなと思っています。1年前に YouTube で配信した旅行シリーズ、家族で 旅行編では主に鳥取県の中部と西部を中心に旅をしましたなので今度は鳥取県の東部地域に焦点を当てて旅行をしてみたいなと思っていますのでぜひ最後までご覧ください前回の動画与那子の増美さんという正真正銘元祖牛骨ラーメンのお店お見せしたんですけども鳥取県にはまだ牛骨ラーメン以外のソウルフードありますからこのオープニングの後すぐにそのソウルフード登場しますのでこちらも楽しみにしていたださい。それでは今回の旅も始めていきたいと思います ということで、すぐ近くに、倉吉駅横プラザさんというお土産屋さんがあったので、そこでローカルフードを買ってきました。まず一つ目が、豆腐ちくわ。豆腐で作ったちくわです。それから、これもね、子供の頃から馴染みのあるものなんですけど、またちくわなんですけれども、顎ちくわです。顎ちくわの顎というのは、鳥取の高原で、コビウオのことです。で、豆腐ちくわに関するうんちくを語らせていただきたいなと思うんですけれども、豆腐ちくわの成り立ちには、鳥取県の初代藩主、池田三中港が深く関わってまして、江戸時代 始まりの頃魚がとても貴重だったので池田三中港は業民に対して魚に代わるものとして豆腐を使ってちくわを作りなさいということで誕生したのが豆腐ちくわなんだそうですあと補足情報なんですけれども倉吉駅前でお土産を買うのであれば隣にある倉吉駅横プラザさんかもう一つここに画像を出していますけれども倉吉駅の左手側に長生堂さんというお土産屋さんもあります個人的にその2つがおすすめですのでもし倉吉に遊びにいらっしゃる時にお土産 曲げを買って帰られる場合には足を運んでみてはどうでしょうか提案させていただきたいなと思いますじゃあアゴチクワと豆腐チクワは乗車後にいただきたいなと思います はい。というわけで始まりました。今回の鳥取ローカル線の旅。まずは目の前のエレベーターに乗って、上り線のホームに向かいたいと思います。改修工事が行われる前の倉吉駅は、地上駅で階段を上がればすぐにホームという地方でよく見かけるタイプの駅だったんですけれども、残念ながらその当時の写真を用意することはできなかったんですが、見ていただいてわかる通り、小綺麗な駅構内になっているのは、お分かりいただけるかと思います。 ではもうそろそろ改札が見えてくる頃です無事に改札も抜けまして2番乗り場に向かってますただですね都会と違いますから次の電車が来るのが1時間後だそうですまだ乗れるのかなまだ乗れるまだ乗れるんのか乗れそうですよ乗りましょうか乗りましょう乗りましょうか 乗れましたそんなこんなでなんとか呉吉駅を出発しましてまずは JR 山陰本線で東に向かいますちなみに参考までに補足説明するのですが呉吉駅から鳥取駅までの片道の普通乗車賃は680円です<音声>地方の鉄道の素晴らしいところその位置車内トイレがちいい。 都心の電車にはこれないですから。次の駅またなって、まあ電車間隔が短いっていうのもあるんですけどね。田舎に帰ってきたなって気がします。 という間に松崎駅着きましたじゃあ今のうちに阿吾地区は見ていきましょうかもっと大きなものかなと思ったら意外と小ゃいものだったもう開 け, 開けちゃいましたけど阿吾はこんな感じになってますこんな感じなんですよ上から見るとこんな感じになってますいただいちゃいましょうか、はい、松崎駅出発ですちょっとねここで半分に割ってみましょういいし半分にあるとこうなります じゃあアゴチクはいただきます。すごく魚の旨味が感じられる。やっぱり子供の頃から知ってる味ですね。 流れるように遠くへ去っていく約1年半ぶりに目にしたふるさと鳥取の風景と気軽に食べられる素朴な味わいのアゴチクワの最高に相性のいい組み合わせに心の底から幸せを感じていました。ですからご覧の通りのこの表情です。続きましてこちらの豆腐チクワ食べてみます。ね。こ, こに開けられるかなほら。ほら。 美味ししうでしょ豆腐ちくわの食べ方としてはこのまま食べてもいいですし軽く炙って食べても美味しいですそこはお好みで大丈夫ですそんなこと言ってる間に今度は泊駅に到着です今今泊駅に着きましたこれもこのままパクッといっちゃいます通したんこんな感じなんですよ 本当に素朴な味しつこさがありません優しい味です魚のすり身が苦手な人でもこれだったら食べられるんじゃないですかうん、ああ美味しかったというわけで豆腐ちくわとあごちくわでしたなんかこの2つを食べると田舎に帰ってきたなっていう実感が湧いてきます 熊谷駅に出発しました。次は青柳。青柳ではインシューワシン生産地として有名なんですよ。熊谷駅まではだいたい1時間くらいかかります。車だと40分ぐらいで行けるんです。ここがに土砂道があるんです。 自動車専用道路ができてから富田吉から鳥取までの所要時間が大体40分ぐらいになったように記憶してます今、高木駅にいるんですけれども、来駅後に鳥取大学前という駅があります、一度そこで下車して、鳥取 の, の構内に入りたいなと思っています、あそこが足りなかったんですけど、この旅行、実は当初の鳥取里帰り系の中に含まれてなかったので、また悪い癖で思いつきで考えてしまったので、それでも最後のお付き合いいただければなと思います。 現在地が鳥取大学前駅ですこれから鳥取大学に行きます鳥取大学に数十年に1回しか咲かないとても珍しい花があってちょうど今満開時期だって言うんですよそれが前回から数えて23年ぶりということなんでレアリティ高いじゃないですかそういう貴重な花は是非とも見ていただきたいなと思うので頑張って取材していこ う, うと思いますローカル線のこの単線の風景そしてまっすぐ伸びるこのホーム素晴らしいなと個人的に思ってますもうすぐ鳥取大学です ここが鳥取大学です。ここに数十年に一度しか咲かない貴重な花があるというんで、今から見に行きたいと思いますい。鳥取大学の方に問い合わせてみたところ、見学目的だったらそんなに何かしなきゃいけないということもないということだったんですけど、現在地がどこかなここですよね。あこれですね。 フィールドサイエンスセンターというところに、その花、流絶蘭というんですけども、かなり大きな花なんですけども、背も高くて、それがここにあるらしいので、現在地がここなんですけども、ぐーっと行きまして、ここへ行ってみたいと思います。 鳥取大学の広報センターの方でキャンパスマップいただきました。だいぶ歩くんですよね。歩くんですけど、まあ、今までの旅行では散々歩き倒してるので、まあ、ゆっくり行こうかなとは思います。流絶欄が今どんな状態なのか、ほんと気になるので、もう楽しみというか、ワクワクは止まりませんね。 広報センターの方で、スピールドサイエンスセンターまで、距離かなりありますよって言われたんですけど、あっという間に来ちゃいました。厳密にはもうちょっと歩きますけどもね。もう間もなく、流絶乱とご対面ですね。<音楽>あれあれじゃないですかもう見えちゃった。あれですよ、あれ。 これが数十年に一度しか咲かないという流絶欄です。前回の開花はなんと1999年、およそ23年前なんですけれども、ぐぐぐぐといきますよ。だんだんだんだん、展望が明らかになってきて、ドーン 見てください。めちゃめちゃ高い。でかい。見づらいかもしれないんですけども、黄色い花がたくさん咲いてます。この流舌卵、1999年の時には途中で折れてしまって、大変悲しい思いをされたらしいんです。その記憶を生かして、フィールドサイエンスセンターの方々が大切に大切に育てて、こんなに立派に成長したそうです。もう一つ特徴的なのは、流舌卵、花が終わると枯れてしまうそうなんですよ。なんですけども、ここだったかな 新しい株が出てるらしくてあ、えっと流絶蘭の名称の由来はこの大きな葉っぱなんですこの葉っぱが竜の下に見えるということから流絶蘭という名前がついてます新しい株が出てきてるって言うんですけどあ、これかなこれじゃないですか新しい株が出てますあとここにもそんなわけで届くかどうかわかんないですけど流絶蘭の花収められるようであれば頑張って収めてみたいなと思います 貴重だな3メートル以上ありますからね結果からお話しすると手持ちのポールポッドつまり一脚を限界まで伸ばしそれでも高さが足りないので目いっぱい両の腕を伸ばしましたがリ絶ウの花が咲く位置にはついに届くことはなく実際には今ご覧の映像のように方法を変えて撮影を続けたのです。 そもそも流絶欄の開花についてはこの旅行を始める前から知っていたわけではなく実家に帰った時に偶然見かけた地方テレビ局のローカルニュースがきっかけで今回このように満開の流絶欄を見ることができたのは思い返してみても本当にこの上ない幸運でした。 というわけで、流絶欄を見ていただきました。僕は多分これが最初で最後になる可能性も考えられるんですけれども、これが記録的な像として、この旅行動画を見た皆さんの心に残ってくれればいいなと思ってます。再び、鳥取大学前駅に戻ってきました。次の鳥取駅の電車が11時1分ということで、あと30分ほどあります。なのですが、気ままなローカル線の旅です。そんなに慌てないで、ゆっくり待ちたいなと思います。 この後の予定なんですが、これから鳥取駅で乗り換えて、一路工業駅へ向かいたいと思います。もうすぐ電車到着です。 鳥取駅に到着しました。これから、インビ線に乗り換えたいと思います。ただ、時刻表を確認しなきゃいけないので、これから乗り場も確認して、電車の乗り換えをしたいと思います。 シャンシャン祭りなんですよ。だからシャンシャン祭りの。朝まで、ね、アニメメントとして展示されてるんすよ。多分、インビ線方面、一年あると思うんですけどね。三番線、四番線。ちらっと見えたんですけど、十一時三十四分に、次の電車が若狭方面に出発するとか。書いてありましたから、ここで多分合っていると思います。シャンシャン祭りの傘を見るだけでも、自分の故郷にいるなっていう気分になりますよ。多分もう電車来てますね。四番線に若狭行きの電車来てます。 列車ですかね、多分終点の若さまで直通だと思いますただどちらにしても1日乗車券を買うためには高原駅で降りないといけないのでとりあえずこれに乗りましょう若さ鉄道の電車なんで割、ま、とおしゃれななんんですよこんな感じにというわけで若さ鉄道若さ号に乗り込みました鳥取駅から高原駅まではほんの3駅ほどですからおそらく正午ごろには到着できると思います 出発しましまた後半戦の旅行も楽しんでいきたいと思います。 って聞いてたんですけども急に雨が降ってきました予定を書きなければ行けないと思います今隣を走っているのは地図急行のスーパーハックです地図急行のスーパーハックが小林駅に向かって走り去っていきましたまあ都にもかくにもまずは1日乗車券が必要です現設する観光協会で1日乗車券を買ってもう一度若狭鉄道の電車に乗りたいと思います大変なことになってきましたよまずいな では1日乗車券買ってきますすみませんこれが若狭鉄道の1日乗車券ですまあ、雨は降ってきましたけどね引き続き元気にこのローカル線の旅を続けますよおよそ6分後に出発するというのでもう一度同じ電車に乗り込みたいと思います また今峠駅を出発しました次向かう駅は綾草駅です知ってる人の間ではとても有名な駅なので詳細はついてからのお楽しみです ということで鳥取県八頭郡 東町の早草駅やってきましたさてこの駅って初めて僕も降りたんですけれどもどうやら無人駅みたいなんですよなんで降りたのかって気になると思うんです僕も詳しくはわかりませんけれども早草っていうバイクがあるらしいんですよでその早草のバイクの愛好者の方たちがちょうどねこの駅名も早草なので縁を感じて聖地になった駅なんですここ毎年8月の第一日曜日には全国の早草ライダーおよそ2000人がこの駅に集結して大盛りは なるというそういう場所なのです、あちら見ていただくとわかりますよね。かつて JR で使われていた列車がこのように展示をされています。駅舎もかなりレトロな感じではあるんですけれども、とても雰囲気のいい駅であることには違いないのかなって思います。季節柄明日花畑ということで駅のホームに花畑飾りが飾り付けてあります。こうして早乙女駅で心を踊るひとときを過ごした僕は。 いいよいよこの旅の最後の目的地である若狭駅に向かうことにしました。 こ分かったです。 というわけで、若狭鉄道の終点、若狭駅にやってきました。ちょっとね、天気が心配なんですが、なんとか雨は降らないでいてくれてます。で、若狭駅の中に、若狭カフェレトロというカフェが2年ぐらい前に、駅舎のリニューアルと同時にオープンしたらしいので、早速、コーヒーを一杯いただこうと思います。 ちらっと見えてますけども若狭鉄道さんの若狭カフェレトロさんでアイスコーヒーをお出しました今映像出してますけどもこれがレトロさんのアイスコーヒーです1杯440円喉も渇いているので早速いただきたいと思いますいすいませんがあらかじめ全部入っちゃってます 暑かったり雨が降ったりとかするので体に染み込みますね向こうの方で若狭鉄道の昭和号は今清掃作業中みたいです今日若狭駅に来る時に乗車利用させていただいたのが若狭号と八頭号だったんですが今日運が良ければ帰りに昭和号に乗れたらいいなと思いますちょっと歩きながらしゃべりましょうそれでこの若狭駅には C12167167 と呼んだらいいんでしょうか本当に勉強不足で申し訳ないんですけど機関車が保存されてまして。 この300円の入場券を購入すれば、機関車を近くで見ることができるんだそうです。早速向かっているんですけれども、あ、もう見えてますね。あれが DD の167。隣にあるのが C12-167 号機、蒸気機関車ということですね。 若狭カフェレトロさんのところに募金箱があるんですよ。何のための募金箱かっていうと、あの C12167 号機、旅客機関車をいつか若狭鉄道で走らせたいと。なので、その援助をお願いしますということで、ビビたるものですけれども、僕も協力をさせていただきました。若狭鉄道は沿線の風景がとても素晴らしいので、ぜひ、 この C12167 蒸気機関車が若狭鉄道の沿線を力強く走る姿目にしてみたいなとそうすればもっともっと鳥取県の鉄道盛り上がるんじゃないかなと思っています生体保存でこのままにしておくにももったいないぐらい本当に状態がいいですよ状態が綺麗なの 分かりますよ中にはね粗悪な保存状態のままでほったらかされて見るに堪えない上気機関車もいっぱいありますからねでこっちがキーゼル車ですねこれも本当に状態がいいな 僕いろいろと鉄道を使った旅をしてきましたが線路がすぐ近くにあるんですよこんな風にその上でこんな間近に車両を見ることができるそんな体験ができたのは多分若狭鉄道さんが初めてだと思います、うん、それで C12167 号機蒸気機関車のすぐ近くに転車台があるんですよちょっと見てみましょう 到着しましたこれが転車台ですこの上で蒸気機関車の向きを変えるわけですね当たり前のことを言うんじゃないよって怒られそうですけどもここに緑のレバーがあるんですけどこれとあと向こうの緑のレバーですねこれでこの線路の向きを変えて蒸気機関車とまた走らせるということですよねせっかくですし転車台の周囲をぐるりと回ってみたいなと思います 待ってくるような勢いがありますね。 そうしましたら、電車台も C12167 号機も見学し終わりましたから、今度は若狭駅周辺を散策してみようかなと思います。心配された雨の方なんですが、だいぶ上がりまして、雲は多いんですけれども、なんとか持ってくれてます。 では早速探索を始めようと思うんですけれども若狭町ってもともと若狭塾っていう宿場町だったようですねなのでその面影というか名残がいろんなところにあるみたいなんですけど少し歩いたところに蔵通りっていうところがあるって聞いたんですけど、まあ、しばらくちょっと歩いてみたいと思いますうっかりしてマイクの電源を入れ忘れていたんですけれども 遠くに案内標識が見えると思うんですがどうやら蔵通りは左に曲がった先にあるようです実際に蔵通りを歩いてみて分かったことですが山あいの盆地の中にこんなにも心が休まるような場所があるなんて思いもしませんでした何しろ蔵がある町並みは僕の出身地倉吉市ぐらいしか思いつかなかったものですから。 ここは道の駅若狭坂さんですここでは鹿肉を使った名物料理が食べられるそうなんです。鹿すき丼というんですけども、食堂の営業時間が午前11時から午後3時までなんです。どのぐらいにここに到着できるかわからなかったので、テイクアウトという形を取らせていただきました。通常、店内で食事をするときは、お進行とお味噌汁がつくのですが、持ち帰るので、お進行と味噌汁がなくなって、600円でいただけることになりました。早速、買いに行こうと思います。 とまあ、こんな具合で、道の駅若さ、さくらんぼうさんの店内に入りまして、突き当たりを右に曲がると、目の前に現れるのが、さくらんぼ食堂です。入り口の上にはメニューがずらり。 肝心の注文方法は食券制で、これなら注文のし忘れなどの心配もなさそうです。それでまあ驚いたのがこのセルフサービスのなたまめ茶。血行促進作用やダイエット効果があるこのお茶が、いくら地元産と言っても太っ腹すぎではと思ったのは僕だけでしょうか。話は変わりますが、お座敷周りの席はこんな感じでした。そしてついにシカすき丼をゲットしました。この後すぐ実食です。 では、こちらが道の駅若狭さで桜さんぼんさんの近づき丼テイクワード番です。やっぱり一番目を引くのがこの真ん中に乗っている生卵じゃないでしょうか。そしてその生卵を取り囲むように鹿肉がぎっしり詰め込まれています。紅生姜も美味しそうですね。 いただきますくださいませんこのボリュームを生卵とろっとろだ潰しちゃっていいのかな潰しちゃいますまぶしちゃいますじゃあいただきます意外とあっさりしてますね、えー、タレの味がよく効いてます いいいてたんで、でちょうどいいです出身地だからといっても知らないことはまだまだあるんだなと今回近づき丼を食べてみてのことを強く実感しましたまあ最後は男らしくがっついてみましたというわけで完食しました。 ごちそうさまでした<笑>というわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント高評価チャンネル登録お願いしますこの旅行動画を通して鳥取県のローカル線興味を持っていただいて少しでも足を運んでいただくきっかけになればとても嬉しいです最後まで見ていただいてありがとうございました